よろしいでしょうか 2P が向こうだから落ちるか綺麗に落ちるかどうか い, いあもう一回もう一回<笑>むずいマジでむずい<笑>いけない落ちない落ちない綺麗に<笑>いたいったいったいった<笑> 死んだおいおいおい、いないぞどうなんう。死んだ、死んだ死んだけど。死んだ子あっ、逆だわ、逆だった、ごめん、逆だったわ、くっそー子。復活しようか。復活できるのた<笑>かの死に場所を探しに来るんだ<笑>惜しいな、タたロ惜しいそっちじゃないんだな。サンプリングとか、ンプリングか、動き回ってね。動き回って。いや、タカロさん、シ死にゲーム。 そこそこそ こ, そ, こ そ, そ, の下 そ, の下その下その下その下で死んでるちゃんと<笑>見つかったケルンには場所がバレた<笑>そこそこそこ<笑>僕が死んだでもあのカンペキャラクターが選択になりました他のチームキャラクターが秘境をクリア後にあ<笑> 他のチームメンバーが秘境クリア後に自動的に復活して本気すると。秘境なんだ。あ、<笑>すぐに秘境出ます。あー、秘境設定なんだな。だからこれ俺、俺、だから。俺らがこ れ, これをクリアすれば俺は控えない。<笑>そうそう、秘境設定ク。クリア条件なしって。ということで、ね、検証、検証終わり。なるほど、そういうことか。でも、モンドンはその、なしです。手袋するだって。 図書館 あ, あそこでも知るとあれかじゃあ無理か。